「これより舞いますは」は本日千秋楽となる曲でございますどうぞよろしくお願い申し上げます。<笑>踊らんかい 誠におめでとうございます。 Please! <laughs> オはい。大きな拍手をくださいました皆様方に心を込めて大きく礼「礼ありがとうございましたは さあ本社長によろしくどんとここでおご覧会の皆さんでしたありがとうございました